「魔のがわの目の花」「こりゃあなたまたこの町のイエスよ」「花の咲くのも待ちかねてこりゃつぼみの内からだよ」 「回ればいい覚える」「泣くなよ触るなどろうじゃないよ」「そりゃこの家の娘さんにちょっと用がある」 出てこい出てこいけの奥を行こいこりゃ枯れしまった彼女と会た 心何か欲しい頃もこりゃ夢にも恋人欲しい頃涙で別れたままはこりゃ今じゃ健康でないさ とんでも8分かえなりょうか<音楽>仙台小見団の皆さんでしたありがとうございました。 えー、さすがベテランという感じの特に陣形の切り替わりとかがすごく美しかったなと思っております。ありがとうございました